アローハーエブリワン久々の投稿ですハワイの甘マい版ンです皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、8月に入りましていろいろまた状況が変わってきてますのでコロナの状況などを含めアップデートしたいと思いますまずハワイは感染者数がちょっと激増中ですここがですね 4月からの増加のチャートなんですけどやっぱりそのロックダウンちょっとこう増え始めて一日何十人とかになってその後やっぱりロックダウンしたせいですよ、ね、かなり数を抑えられたんですが独立記念日そしてメモリアルウィーケンドなどってちょっとまあみんなの気が緩んでですね今ボーンと伸びちゃって4月末にはなんと124人一日で感染者が出ちゃうっていう。 とんでもない時代にないにってます。昨日が86人とななのでちょっとこの2週間後ぐらいまたちょっと増えるんじゃないかなっていう傾向、えー、知ってるんですけどもそこで昨日、ルテンテン・ルテンガーフェナーが副知事がまた2週間から4週間のロックダウンをしなきゃいけないんじゃないかっていうことをちらっとほのめかしています。 おそらくもうこのままだとみんな全然マスクしてビーチ行ったりしないんで数が増える一方になっちゃうんでやっぱりこれしっかりもう一回やって数を劇的に抑えるっていうことが必要なんじゃないかなっていうふうに思ってますそんな中ですねもう8月に入ってハワイの公立校は実はもう新学期の時期ですだけれどもですね先週、えー DOE って、あの、教育委員会とか、先生とかの緊急会議があって、やっぱりこれ、順位まだ足りないよねということで、8月17日、新学期スタートをちょっと遅らせて、その間に先生が学校の授業したりとか、受け入れ体制をもう一回トレーニングしたりとかっていうのをやるって言ってるんですけど、これもちょっと前のつばものです。なぜかっていうと、 今もう子供も実際感染するよっていうのが分かり始めているので子供が感染したらまあ子供が持って帰ってきて親にとかおじいちゃんおばあちゃんに移ったりとかあとは先生がですね感染しちゃうあとあの用務員の人とか働いてる人も感染しちゃうでそこからまた広がっちゃうんじゃないかということで。 今学校がもしかしたらまた全学期のよううにに完全にオンンライン化ななるんじゃいいかっていう噂もありますこの辺はですねやっぱりこの数がどう動向していくかっていうのとあとは本土の状況どうなっていくかっていうのも関係してくると思うんですけども非常に面白いのがですねハワイってアメリカ全部そうなんですけど公立校でも学校によって全然方針違うんですよね。 うちの子供は上が中学ですけど下、えー、と小学校幼稚園に3人実はまあバラバラの公立校なんですけどそれでもあの全然あの同じ公立校でも方針が違うで学校でそれぞれやっぱり準備しなくちゃいけないところがあって例えばあの透明のプラスチックの板を貼って生徒の、うん、席と席の間を分割したりだとかっていうのは。 なんとあれは州とか連邦から普及されるじゃなくて学校がですね自分たちの予算からえ独自に購入しなきゃいけないっていうこのアメリカのえポリシーのなさこれがまあ広がってる原因にもなってるんですけどうちの三男が今度行く新しい学校はなんとの透明クラシックアクリル板をですね日本から学校が直接輸入して例えばカフェテリアで子どもと子どものグループの間につけたりとか。 えー、席と席の間につけたりとかっていう準備を自らやってるそうですで、えー、今ハワイ州ではですねクラスを名字で二つ名字順に2つに分けて1日ごとに投稿する組オンラインでやる組っていうのを1日ごとに分けていこうっていうのがまあ大半のやり方ですねでもさすがアメリカでして やっぱりその個人で考えて自分の子供の報酬を決めるっていうのはすごいあるんですけど例えばもう子供を公立校なんですけどまあ生かせるのやれ、まあめてたしったた退学させて休学させたりにするして完全なオンラインスクールに自分で入れちゃうもしくはホームスクーリングっていて自分で家で教えるっていうのを自分の子供にさせる人が多くて結構学校から離れてく子供も多いです。 あとはですね先生が辞めちゃってます先生がこんな状態では仕事に戻れないよというのでや、えー、めてる先生の友達が何人もいるぐらいですただ本当にこのコロナがですねあの僕なんかの周りにもこうひたひたと足音が聞こえてると言いますか例えば地元のスーパー政府へで、ね、感染者が出たりとかあとは 子どものサッカーチームの CDM チームで感染者が出ても練習止まっちゃってるとかあとは、えーまあ、昔コストコもありましたけどその辺の本当に身近なところまで迫ってきてるような感じがしてますねなので思ったより広がってるっていうのがちょっと心配なところです日本の観光の方の件なんですけどもこれどうやらですね今 日, 今日も知事が言ってましたけど えー、本来は今9月1日からアメリカメインランドからはその14日間の強制隔離なしで受け入れましょうという方針がまだあるんですけどもどうやら今本土の数が全然増えちゃってるんでこれはまた延期せざるを得ないんじゃないかというのがある中どうやらですねハワイ州政府と日本政府が交渉していて日本は比較的少ないと言われているので日本人の観光客をまず えー、自国のメインランドの受け入れ料に先立って、えー、ここが OK さえ出れば了承次第ありますけども、えー、日本の観光客受け入れるんじゃないかなっていうのが今日も、えー、知事がほのめかしてました、うん、と経済回らないのでまず本当に観光日本の方来てほしいっていうのが、あのー、本音だと思います、えー、ちょっとこの辺はですねまたどれぐらいかかるかわからないんですけども えー、12週間で、えー、もしかしたら何らかの発展があるかもしれませんそれでは、えー、本当に逐一報告していきますので皆さんもよろしかったら、えー、登録してみてくださいそれでは I will see you in my next アハまあまあまあまあ、うん、これぐらい。 いい同じぐらい。やったーいやーった遠くにね遠くに飛ぶんだよ。大丈夫大丈夫。丈夫<笑>お兄ちゃんと一緒にやろうじゃ。うん。